みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回もまたみなさんからよくいただく質問として、ピックとかシールドってどうやったら選んだらいいのどういう基準で選んだらいいのという質問の答えをこの動画の中でベラベラベラとしゃべっていこうかなと思います。えー、そういう迷いを一度でもいただいたことがある方は、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。とりあえず、ピックからいきましょう。ピック。僕がみなさまにすごくお勧すすめさせていただきたいのが、まずこの・ ティアドロップかおにぎりのどっちかからスタートすることです。まあ、楽器屋さんに行くといろんなピックがあるじゃないですか。でも、その8割は大体このどっちかだと思うんですよ。まあ、そのくらいすごいバランスが取れてて、一番良いというわけじゃないか。まあ、すごい使いやすいピックだなと僕自身も思います。なので、これよりもちっちゃいピックがあったりとか、これよりも大きいピックがあったりとかするんですけれども、まずはおにぎりかティアドロップ、このどっちかからスタートしてみていただけるとうれしいですね。でこの ティアドロップが素晴らしいとか、おにぎりがベストとか、そういった問題ではなくって、その自分のプレイスタイルとか、自分の手の形とか、ピッキングフォームとか、そういったものに依存することがすごく多いので、その中で好みを見つけていくっていうことが大事です。ティアドロップが使いやすいならそれはそれで OK です。おにぎりが使いやすいならそれはそれで OK。ただ、別にどっちがいい、悪いではなくて、どっちが好きか嫌いかという話ですで。で、ティアドロップに慣れてきたら、 じゃあもう少し小さいピックを使ってみようかなとか、違う形を使ってみようかなとか、おにぎりに慣れてきたら、もう少し大きいピックを使ってみようかなという感じでその自分の好みを探していただけると、僕としてはすごくうれしいです。でも、すごいちっちゃいピックとか、そういうでっかいピックとか、そういった特殊な形に行く前に、まずはティアドロップかおにぎりのどっちかを試してみていただけると、僕としてはすごくうれしいです。厚みも1ミリくらいがすごくちょうどいいと思います。あんまり薄すぎても厚すぎても。 まだ変な癖がついてしまってはいけないので、できるだけ1ミリのティアドロップかおにぎり、どっちかを使うようにしましょう。そんな中で皆さんが楽器屋さんで手に入るピックでおすすめさせていただきたいのが、まずこのリラックマピックでございますね。<笑>またそれからという感じですけれども。このリラックマピックのピンクか青がおすすめです。おにぎり型の場合は黒か黄色がおすすめでございます。このリラックマピックの厚みと、 この柔らかさとこの材質っぷりがすごくいい感じなので、僕はこれすごく好きです。ティアドロップがいい方はピンクか青。おにぎりの方は黒か黄色をトライしてみていただけるとすごく嬉しいです。でそれをこうしばらく使ってみて、ある程度自分の好みが見えてきたら他のピックもトライしてみる。そんな感じです。で、まあ 自, 分はえー、と自分で作っているそのオリジナルピックを使っているんですが、うん これも結局、そのティアドロップの 1mm って感じですね。一応僕はこんなピックをいつも使っております。で、それに付随してよくいただく質問としては、ピックの交換時期ってどのくらいですかみたいな話もよくあるんですけれども、これ見えるかなピンと合いますかねピンと合うかなこんな感じで近づけて。一応これ、手 前,、えー、と前のほうに古いピック、えー、とこっちのほうに新しいピックを重ねてみてるんですけれども、 こんな感じでちょっと1ミリぐらいかけてきたら僕はこの古いピックを捨てますここピンと合わないかな先端見えますでしょうかちょっとこの削れてるっぷりこの古いピックで練習しているとこの丸みとかあとこの斜めっぷりとか これでそういう弦が擦れる音が目立ってきてしまったりとかあと変な癖がつきそうな気がするのでこのぐらい削れてきたら僕はもう戦後4の方にポイといと捨てるようにしておりますまあ1枚大体100円くらいするので100円を捨 て, ていると考えるとちょっと心苦しいかもしれないんですけどもまあピックは消耗品なんでその辺は割り切ってポイいと。 捨てていきましょう。それよりもずっと削れているピックを使って変な癖がついたりとかするほうが大問題なので、ちょっともったいない気もするんですが、1ミリぐらい削れたら僕はもうポイッと捨ててしまうようにしております。そんな感じ。では、シールドのほうも行ってみますと、シールドのほうもまたこれたくさん種類ありますよね。どれを選んだらいいんだと。まず長さなんですけれども、一般的に1メートル、3メートル、5メートル、あと7メートルとか10メートルとか。 あるかと思います。基本的な仕様、基本的にはこの3メートル、5メートル、これがメインになってくるかなって感じですね。自宅でしか使わないとか、自宅メインの使い方になりますっていう方だったら3メートルあ十分です。ただ、スタジオに行きますとか、ライブしますってなると、5メートルが必要になってくるかと思います。大きいところでライブするって場合だったら7メートルも必要になってくると思いますけれども、とりあえずまあ、 外で使う用事がある方は、まず5メートルから揃えるといいかなという感じですね。えー、と体育祭じゃないか。文化祭とかで、体育館で弾く予定があるとか、すごいでっかいライブハウスで弾く予定があるという方は、7メートルも揃えておくとよいかなという感じです。逆に、基本的にはもう家でしか弾かないよという方は、3メートルでも全然十分です。結構値段が変わってくるので、なんかどれにしようかすごい悩むと思うんですけれども、基本的には3メートルか5メートル。 で、外で使う方はちょっと長めに、外で使わない方は少し短めにっていう感じでチョイスしていただくと良いかなって感じでしょうか。で、メーカーとしては、まあすごい、<笑>これまたいろいろあって何とも言えない感じですね。<笑>僕が一番おすすめなのはカナレです。で、他にもプロビデンスとか、あとジョージエルスとか、ジエルス、あとベルデンとか、 あと最近ちょっと話題の雷とか雷ケーブルあとまあねカスタムオーディオとか、まあ、いろいろありますけれどもまあダーッと上げるとすごい霧がないのであとモンスターとかも有名かなええーまあ、ちょっと書くだけでもこんだけあるわけですよでも他にもそのフェンダーも作っているしなんかこうなんだっけ p ーじゃないかヤマハさんとかも作っているしまあね いろんなメーカーカがあるわけでで、すよで。僕はとりあえず、このカナレを皆様にお勧めさせていただいております。なんでかというと、安くて耐久性がすごくいいんです。この中でいったらかなれぶっちぎりで安いです。けど、すごい壊れない、断線しないし、なんかすごい安心して使えるというか。あと、女性の方、女の子とかは特にいいんじゃないのかと思うんですけれども、かなレのケーブルって結構色とりどりなんですよ。うん、例えば。おス失礼。 僕はなんかこう分かりやすいように色分けをしているケーブルがいくつかあるんですけれども、なんかこういう赤とか青とか、なんか黄色とか緑とかピンクとか、んかそんな感じですごいカラフルなケーブルが多いんですよね。他のメーカーとあまりこういうカラフルなケーブルがなかったりとかするんですけれども、かなりの場合はなぜかこういうのがすごく豊富です。なので、色で選ぶというのも全然ありだと思います。 で、プロビデンス、ジョージ・エルス、ベルデン、カミナリ、モンスターといろんなケーブルがある中で、うん、じゃあ具体的に何が違うのよという話になってくると、意外とこれ結構違うんですよ。ケーブルで結構音が変わるんです。僕のイメージをなんとなくしゃべらせていただきますと、かなれは結構フラットな感じがします。まあ、僕がいつもメインで使っているかもしれないですけれども、聞き慣れているという意味で。かなれの場合はそんなにこの。 何かしらカットされたりブーストされたりとか加工がされてない感じなんですけれどもその対極にいるのがモンスターですねモンスターケーブルを使うとすごい音が太くなるんですよこれはあの本当にこの大げさではなくその音に鈍感な僕でもわかるレベルで音が太くなりますなんで昔はそのモンスターのロックとかあそのモンスターケーブルのロックっていうその種類があるんですけどもそのロックとか使ってたりとかしたんですがいつしかそんなに太い音はいらないと 思って、結局かなりに落ち着くという感じです。他にもプロビデンス、ジョージ・エース、ベルデン・カミナリ、この辺に関してもそれぞれの音の特徴というのがあるんですけれども、それはまたさっきのピックと一緒で、結局は好みに寄ってしまうことが多いので、やっぱり、まあ、いろいろ使ってみることが大事だなという感じです。で、何度も言うようですけれども、僕が最初にお勧めさせていただきたいのは、まず、かなりからスタートという感じですね。まず、安いのが魅力的。普通に3メートル2000円とかで買えますからね。安いのがすごく魅力的な感じです。 でも、ギター本体を買ったときにおまけで付いてくるようなシールドはちょっとおすすめできかねる感じです。結構その、ね、シンセンが細くてそのノイズも乗り、ノイズがすごい乗りやすいですし、断線もしやすいので、できればまず離れくらいからスタートしていただけると嬉しいです。それで、興味が出てきたら、ちょっとこう3000円とか4000円とか8000円とか、なんかいいケーブルをなんかこうチョイスして試してみたりとかしてみると面白いかなという感じでしょうか。まあ、楽器屋さんに行って、 このケーブル試してみたいんですけどみたいな感じで言えば、試させてくれるところも結構ありますので、ちょっとそういうところで弾き比べっていわけじゃないですか、えー、音を弾き比べたりとかしてやってみると、またこのケーブルも面白いかなって感じですね。とりあえず自分は、えー、基本的にこのベルデン と,、えー、とカナレ、この2つをめっちゃ使っております。そんな感じです。モンスターは使わなくなってしまいました、うん。そんな感じでしょうか。なんとなく参考になりましたか 話をまとめますと、まずピックに迷ったら、普通のティアドロップかおにぎりの1ミリを試してみてほしいということです。で、シールドで迷ったら、とりあえず、カナれを試してみてほしいということでございますで。そこからまた好みがいろいろあるはずなので、いろいろ試して自分の好きなピック、自分の好きなシールドをチョイスしていただければという感じでしょうか。以上でございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑>